例えば三十歳のうん、三十どうなってんのかなってもう勝手な予想で言うとどんな感じになるんですかね？ね七八年後ええー、<音楽>ちなみに僕ははいそのいや今二十二歳ですよね今二十二三の代の二十二ですあそうですね僕はそのくらいの頃は勝手に今から十年を結婚せずに三十二三歳で 結婚するんだろうなぁと思ってたら。結婚は結局四十歳までしなかったので、割と当たりませんでした、はい。でも結婚って何歳にしたいって言うと、そこにできないことが多いって言いますよね。はい、あの後ろにずれるんですよ。ええー、なんでですかね、それな、なんでなんだろう。あの、それ結婚に限らずで。 人間ってやっぱり割と締め切りを設定しちゃうと、その締め切りまでに何とかしようと思っちゃうから、うん、その逆に言うと、そのもっと手前に本当はたくさんマイルストーンを置かなきゃいけないのに、うん、締め切りだけを基準にしちゃうんで、うん、やっぱあの一夜漬けと同じことが起きるんですね、うん。あのテストって、テストの前の日一番勉強しちゃったりするじゃないですか。うんうんうん、あれ本当はもっと手前にやれば楽なのに、うんうん、できないじゃないですか。うんうん、宿題もそうですけど。 できないですそうなんですこればっか性格なんですけどちゃんと計画的にできる人とできない人でいうとできないタイプの人はやっぱりずれちゃうみたいですね、うんまあ、まだなんかこ の, このお仕事を続けてるのかなっていうのがまずまだ。ってことは続けたいんですよ絶対ねそれねやっぱり続けてるのかなっていうのがまず浮かんできましたね、うん、結婚とかは全然そんなあ考えてもなくて。うん 30歳になっても応援してくださる方が好きでいてくれてるのかすごい気になるんですよねやっぱ 若, 若い子の私が今好きって言ってくれる人もいると思うし、うん、30歳になってもずっと応援してくれる人を保てるのかどうかっていうのとかもすごい不安ですね。何何しててんんだろう、うん、全然想像つかかない例えばな、はい、おさのご両親が30歳の頃何やってるの 私の両親はもう30歳で結婚子供を産んでたのであそうだな俺の、うん、もそうだわ俺三十、親が30の時に生まれた子だから俺はあそうなんですかうんだから両親はもう結婚して子供を産んでたんで、うん、でも私考えれないんですよねまあでもあと78年あるから全然こう結婚して子供を産んでっていうことも考えない られるんですけど、なかなかなんか現実的に考えなくて、それが今。うん、やっぱ、だからそこじゃなくて、やっぱり、その今の。この仕事だって好きで、この教会入ったわけだもんね。んだってね、あの、よく本当キャッチフレーズ使われてるけど。百、はい、回落ち続けてみたいな、思ってるわけじゃないですか。だってアイドルとか、こういう芸能。 かいとか、ど、どうしてもそうなりたかったわけでしょ。そうですね、アイドルになりたい。なりたかったんだね。いや、でもね、今だとわかる。うん、だから、俺、テイラーする人なりたいと思ったもん。あ、う、あ、ん。だから、そのアイドルになりたいってどういう心境なんだろうって、昔は、それを本当。<笑>昔だったら質問しちゃってたと思うけど。はいはい、もうする必要がないんね、なんかわかるもん、俺。うん。ああ <笑>どうします？娘さんがいつか彼氏ですって言ってお家に連れてきたらどうしますか？いやあのまず俺と戦えっていういやーもうこうも戦えないよ無理だよ<笑>俺と戦えいやでもその頃に俺多分ボッコボコにされる<笑>あ<ー><笑> あ, あーすみませんです<笑>企画があるんですはい。 おぎかさん、コラボしたらいいのになって商品。近く近く近くあ、そうです、でこの人、あのー、もともと結構大手代理店を、こう、転々とされてきた人なので。京都の油取り紙の表紙に似てんなって思ったんです。ああ、そうですあの、有名なやつ、あ、ああ、きょ京都って、あの、うん。うちの妻がつま、使ってますよ。右向いてる、あの。うん、俺、お土産で、あの、よく成田空港とかで買ってる。それ、なんか。 それ言われたことあるんです確からどういうことなんですか言われても似てるかも。ちっなんかあの幼児屋コラボして、オギーかが表紙になってるやつを、<笑>幼児屋売ったら絶対売れるんですよ。ねえ、それやったら多分。それ、びっくりしちゃいますよ、そんなのはあるんだから生写真ですよ。絵じゃないですよ。はいお 右向いたお姉さんの代わりにお給料の写真リアル生写真があるええー、でも一個作ったくといい自分のいい記念にもなるかもだってあれあんな伝統的なね油取り紙 こ, れこの先もずっと続くから、うん、そうずっとあのままですよね自分の子供にも言えるよねこれ私あのお母さんこれ出てたねほらってうわーってだ<笑>からあのいやーすごい。 <笑>そういう確か 化, 粧化粧品系とかはいいよね世代を超えるから自分の子供とかに見せた時に「えっこれお母さん?」みたいなのがあるからかすごいですよ、ね、世代を超えた喜びみたいのあるよな。えー、あとな何よりもおゆかの お, かお父さんお母さん世代も喜ぶよね。うんまああさん幼児 そ<笑>そそんんんななななななももううううういあいあたでででくださいよい飛び込みかかるでしょとねねすハーつちどっちかなんだから。い だったら僕は探しいんですか<笑>ちょっと勇気もらいます<笑>、うん、うんこういうふうに人前に立って何かをするっていうことがすごい憧れであったので犬牲なってもそういうのができてたらいいなって思ってます。でも いろんな、ね、苦労あっただろうし辛かっただろうけどやっぱりでもみんなに、ね、アイドルしてもらったって言ってたけども、うんうん、アイドルできたからねそうなんですだからもうほぼほぼ人生の中では満足してます、ね、この一番いい時期をアイドルでちゃんと一回過ごせたっていうのは と, とてもいいよねだからそういう意味で言うと絶対ラッキーだよ いろんな大変さんと散々見てますけど、うんかね、ステージでスポットライトを上げる人って生まれ持って何かやっぱ持った星が違うんだよね。違うってだって俺なんてさおーおーおー今でこそゲーム業界で働いてるけどいねあアイドルになりたいってずっと思ってオーディション受けまくってたわけでしょうそうやってチャレンジ し, してる年頃の頃俺が何考えてたかって俺は早く早くゲームセンターでゲームやりたいな<笑>どうやったらゲームタダで遊べるかなって。 で、それしか考えてなかったよ、ねあ。まあ、またね、うん、まさに三十歳になった頃ぐらいに、あの時の卒業があったから、自分が。今の自分があるんだなと思える日が来るといいですよね。いやーもう、本当に、当にうん、そうです、はい。頑張ります。わかりました。次のテーマはですね、家族。家族。うん、家族はい。 まああのー、そう、僕、実は最初から聞こうと思ったんです。家族のテーマはね、待ってたんですけど、はい、あのおお、ね、そのオーディションの時に、あのーはい、まさに、ガタネーもね、最終公演でも言ってましたけど、はい、あのー、お父さんとね、最初のオーディションとかも来たわけでしょはいおと。お父さんはおいくつ、ね、お父さん今こは今、なぜ ?5、五 50… 十 お<笑>、えー、お父父ささんんんとと仲仲結構いいんですよねちなみにこ質問が変わって申し訳ないですけど。あ全然 あの、僕が、もうずっと、もう7歳の娘と三三、うんうん、あんま、7歳と今4歳の、もうすぐなるのか。の、うんうん、娘にずっと、4歳の子は、ほんやんって全然分かってないけど。7歳の子にずっと言い続けてるのかなあの、お前はいつか、その、いい思春期を迎えた時に、お父さんが鬱陶しくなったり、嫌になったりする時は来るんだけど今だ、今、うん、今お父さん子なんですよ、大好きで。ええー、かわいい。大好きでいてくれるんですよ、その、特に長女はね。 だけど、そんなことならないって本人は言うんだけど、うん、いやでもなるから、なった時は、あの、素直に言ってくれって言ってるんですけど、ま、う、れ、ん、にですね、うんうん、うちの社員の女性社員とかでも、いやでも私お父さんは嫌いになったことないんですよっていう子もいるんですよ。うん、そこで言うと、ゆうかさんはお父さんはずっと結構好きでしたかよやおそうでもない。ちょっとあった。 うん、中学生の頃は。あ、やっぱ、あ、俺、やっぱりそれぐらいなんだよああるんだ。それぐらいなんですよ。嫌いではないですけど、ちょっと鬱陶しいなっていう時は、ちょっとありました。したよね。あれ、これね、僕、これも調べたんですよ。でなんで僕恐れてるかといの、生物学的にそれ、うん、すごく、生物学的に、当然なんですって、うん。自分のお父さんとかに恋愛しちゃわないように、あの、生物学的に、 お父さんの匂いとかお父さんって存在を嫌になる時期っていうのがプログラムされてるんですよんは、えー、DNA には。えぇ、ー、そんなああそうそう。女の子は特にやっぱそうなるんですよ。だからお父さんをあ る, ある意味思春期ぐらいの時にちょっと遠ざけるっていうのは、これ当たり前のようにして起きるんですって、えー。そうなんだ。そうなんですでもなんかまあ、思春期っていうかまあ、はい、その、 喧嘩は結構言い合いとか結構ありました、まあいいそ、その。でもそれ自我がやっぱり目覚めて主張するわけですよね。えー、んなんでなんでよとか、が、なんじゃなんじゃって言って、いいじゃん。なんでとか言うのはありまし た, たす、ね。そうですね。でも、まあ、旅行とかを二人で行ってました。中学生の時も京都に二人で旅 行, 行行ったりとかもしてました。面白、えー、い, いですね。あとまあ、そのケーキ、ケーキ食べさせてあげるからおいでよとか。なるほど。 お洋服買ってあげるからおいでよとかそういうのにはすごい釣られちゃっ て, ってまああ、やっぱそれでじゃ釣ればいいんだないやあの本当にこれこれ抜群でしたなるほど分かりまし た, 分かりました釣りぼろの子ちゃんのおじいちゃんらしいあもう、まあ、まさにまさにそれまさにそれですあ、まあ、いいヒントを聞いたぞいやあれそうじゃねえ方薄々思ってたんだよねそう、うん、お父さんそ今でももう毎日連絡取ってて、うん、あ本当ですか電話ももう毎日してます も私はからはしないですもう向こうから一歩的に来たりとか、まあねまあ、家族お父さんお母さんと3人のト ー, ク、うん、トークグループがあったりと か, とか、まあ、お父さんも個人的に毎日のように連絡してくるので、まあ、もういいじゃんと思う時今でもあるんですけどいやまあね、毎日じゃなくて も, そうもう大人なんだからっていうのあるんですけど まあでもね、こう気にかけてくれてると思うね。気にかけるってレベルじゃないな。だって、<笑>うん、まだ分からないと思うけども、うん、人生って面白いことに一人称で自分が主人公じゃないですか、あれに。はい、僕なんか、やっぱ子供生まれた時その概念変わりましたもん。やっぱり、あの、生まれた子供を見た瞬間に思ったのが、あ主人公がこっちになったと思ああ、もう自分じゃなくても子供にってこと あ, そ, う そ, うあそんなこと、日が来ると思わなかった。 人生は常に自分が主人公で、自分が一人称で、一人称のまま終わるんだと思ったけど、一瞬にしてこの子に移ったって、本当に心底思えて。えー素敵思えた。だから、あー例えば極端な話、一番わかりやすい例で言うと、お金だとか、い、う、ろ、んうん、んなことが何もかも惜しくなくて、うん、全部この子に。うんうん。 かけてあげたいって、純粋に、ある意味、向こうは向こうで、子供は子供で無償の愛くれるわけですよね。向こう、子供は本当に何の見返りもなく笑ってくれるわけじゃないですか。わー、いいパパ無償の愛対無償の愛ですよ。いいパパ。無償の愛の対決が起きるわけですよ。これはすごいなと思って。いや、いたパん、おじいかさんのお父さんは、言葉ではないでしょうけど、それですよ、う。ん であアイドルになりたいということに関してはもう昔から賛成の立場だったんですかお父さんは。ああ全然全然もうそれでもばっちチっちに喧嘩してたやっぱりそれでダンス習いたくてダンス習わせてって言ってもうこうダンス習ったらなんだろうこう髪染めたりとかふやさきしちゃうんじゃないかっていう心配があったみたい、うん、そういうのとかもあったみたいであのダメダメって言われててお父さんお仕事行ってる時に。 あの、冷蔵庫にホワイトボードがあって、パパ、パパへダンスを習わせてください。おやすみなさい、ゆかって毎日ホワイトボードに書いて。<笑>ええー、俺そんなん書かれたら習わせる。<笑>俺は<笑>いいよ、いいよいいよって言った寝たらも、うん、それもしましたし、でもなかなかこう、OK はしてくれなかったんですけど、もうしつこくしつこく言ったら、体験だけ行ってきなって言って、体験行かせてくれて、うん すごい楽しかったので、楽しかったーって多分目が輝いてたんですよね。そしたら、じゃあいいよって言ってくれて、発表会見に来てくれて、多分そこで本気で応援してくれるようになって。あそうなんだで、まあアイドルのオーディションを受けたい、AKB のオーディションを受けたいって言った時は、もう、 もう、そんな、もうやめなよ。さすがにね、そこまで足踏み入れるのは、もう、もうまっすぐちゃんとした道を進んでくれって言われてたで。そんなお前が今からちょっとやってどうなるんだと。そうそう、なちゃんと勉強して大学行って試食についてっていうのをしてほしかったみたいだと、すっごいダメって言われてたんですけど、うん、なんかいつしかオーディションお母さんが行けなくてお父さんがついてきてくれるようになって渋々な、しぶしぶ、うん。しぶしぶついてきてくれて、 まあ、結果的に不合格だったんですけどそしたら次頑張りなっていうことを言ってくれて そ, うそこでこう私がアイドルになりたいのをやっとあそんななりたかったんだねっていう理解をしてくれてあか一緒にいる時間長いとやっぱり分かるようになってそうですそっからのオーディションは全部お父さんがもう付き添ってくれたりとかこれ応募しないよって言ってくれたりとかあそうなんだわわざわざそうです だからもう合格した時にはもう新潟まで毎月のように夜行バスで新潟まで来てくれて家のことやってくれてまた帰ってとか毎月月に1回は来てやってくれてましたでも親は割とそれを大変だとは思ってないんだよね楽しいと思うよそれは逆に、ね、私がだからレッスン行っちゃった時の間に帰るんですけど毎回置き手紙で「頑張れよパパ」みたいな置き手紙があって。 何かあったら電話するんだよっていうふうに起きてるのを言ってくれて、埼玉帰ったり、うん。なんかお父さん気持ちが分かっちゃうな。<笑>分かっちゃうな。<笑>俺はなんかどうしてもなんか、うん。うん、そのお牛かさんのやっぱお母さんとかお父さんにすげ興味がいっちゃうな。なんか、うんうんうんうん、話聞いてて共感できるというか、なんか分かる気がする。っある。そ, か, か, そか。でもね、両親は多分、あの本当に幼少期の私のまま止まってるので、 いや、でも、そうそうそ う, そ う, そうそいいだからやっぱりこうまあすごいいろいろ心配してくれ心配だしね危なししいと思ってるしそうそうね、でも自分がこう一番辛かった時期<音楽>なんかなんか本当に私もわかんないんですけど覚えてないんですけどか<音楽> スープラーメンをなんか5個あの開けて、うん、お湯入れて、うん、無心でお持ち焼いて、うん、親に電話して「ねこんな作って食べれないんだけ ど, ど助けて」って号泣しながら電話してたらしくてねすぐ両親が家来て「どうしたの?」って言って私すごい泣きながら「分かんない」とか言ってたみたいで全然覚えてなくて私でもだからそういういあった時でも。 私もこう無心で電話するのが両親だし何かあったら駆けつけてくれるのも両親だし、ね、やっぱすごい感謝すべき人ですよね。最後はやっぱ そ, こそっちなんだよ ね,、うん、だね。やっぱ友達とかじゃなくて両親だし自分 心, の中心的にも疲れちゃったら結局はと友達に頼るんじゃなくて両親いやそうですよだから。 今でもそうなんでそれは無償の愛だからですよ。うん、だからすごい感謝してます。感謝してるけど。変な話だけど、これもやんなんないと分かんないかもしれないけど、親はね、子供にもっと感謝してるんだよね。いやー。本当だよ。いやいや、それは分かんないって。どうなんだ。いや、もうねでも私そっか。直接両親にありがとうって言ったこと、あんまないんですよ。言わないって、それ。 みんなだいたい、たの母の日父の日とかあのお母さんいつもありがとうって言って手紙とか添えてお花渡したりとかしるみんなしてるんですけど、えー、すごいあの例えば何かしてもらったら「えー、ママありがとう」「パパありがとう」とか言うんですけど私そのちょっとした「ありがとう」すら言えなくていやでもかかかる、るそれは俺昔は言わなかったもう私本当に人生で何回言ったことあるかなっていうくらいで本当になくて「ありがとう」って言ったからあ うん、うんみたいな感じで言えなくて言えないよ、ね、だからあの母の日とかもお花プレゼントとかもしたことないしあなかった花が綺麗だと思ったことも、うん、20代30代らいなかった<笑>なんか言えなくてだからでも何かしてあげないとなって思った時があって、うんあっね、どうしよう何かしらでもって思って。 まあ両親もいつまでもずっとね私がこう健康で生きてる中でずっといてくれるわけでもないから何か感謝しないとと思ってとりあえずお父さんがお誕生日だったのでお父さんのお誕生日プレゼント初めて買って<笑>自分で何を買ったんですかバッグ買いましたでそしたらびっくりするくらい喜んでくれて そ, そ, でその時お父さんが入院しちゃってて 退院して結構体がちょっと弱っちゃってた感じだった今元気なんですけどさすがになんかしてあげたいな娘としてって思って突然パッて渡したらびっくりするくらい喜んでくれて今でもずっと使ってくれてて そ, ーいやーそうなんだよだからまだ、あ、その1回ぐらいしか何もしてあげれてなかったので卒業したので何かこうできたらなとは思うんですけど。思ってん 今のコメント聞くだけでももう自分だと思うよ親としてはね本当ですかねい や, いやだ見られたくな い, いこれ恥ずかしいいや恥ずかしいって思うかもしれない<笑>俺ねわかるすごいわかるもう全然笑まれたとじゃなかったけどいやいや、ね、俺親に初めて手紙書いたのって<音楽> その自分に子供ができて、その子が1歳になる前ぐらいに、何ヶ月生まれて何ヶ月かして、うん、たまたまパって目覚めた時に、パッと横見たら先に起きてたんよ、はい、赤ちゃんが。はい、そこで親って動いてる赤ちゃんが、あのー、俺の方見てニヤって笑ったの、えーで。それ見た時に、グーって来るものがあって何が来たかっていうと、あ、初めてわかったね。その、この今、 この子を見て笑ってる子を見て、うわーっと思った気持ちって、ひょっとして、これが、俺が生まれた時に、うんうんうん、うちの母ちゃんと父ちゃん同じこと思ったのかと思ったら、うんうん、いても立ってもいられなくなって、初めて手紙書いたんですよ。えーなんてそう。あの、その子の写真を撮って、やばい素敵すぎるこの写真の載せて、プリンターに載せて、うん、あの、パソコンで編集して載せて、 この顔を見てくれと、この映画を見て、もうすごい、もう信じられないと、こう、自分でもなんか何を、すごい、自分じゃないみたいだけど、本当に初めて分かった。お父さんとお母さんは、多分、言葉には書けないけど、うん、俺が生まれて、俺が、ことを可愛がってくれた時、多分こういう気持ちだったのかなって、今一瞬で初めてこの子の映画を見て分かったから、え、ね、お母さんありがとうっていう手紙を初めて書いたんですよ。それから、だから、 40過ぎそ初めっちゃす敵子供からもらうことの方が多くて、ね、学ぶことも多くて、はい、その純粋な気持ちだったりとか、うんうん、その無償の愛もそうだけど、うん、感謝っていう気持ちは、うん、特に感謝なんて、うん、子供っていうか大人から教えられる下の子から教えられることが多いので、うんうんうん、それは今はなかなか 照れくさいとかいうのは分かりますよ。そうなんす。出てこない。それが普通、普通。ただ、親は口にしないだけで、ここまで自分もやっぱり願い事叶えて泣いたり笑ったりって姿を見ても、親は変な言い方だけど、うんか、逆に感謝してると思うよ。うん。ぇ、うんえー。まあ、子供が親に与えてるものってすごくいっぱいある、実は、ねえー。意識してね、いっぱいある。俺、それすごい感じる、最近。 そうなんですね、うん。すごいいっぱい与えてるの、実は、えー。与えられてきたように思ってると思うけど、もちろん与えてると思うよ、それ、ねえー、だけど、それ以上に与えてますよ。うわぁ。な、うん、んか。かあんまんかいい 言, 葉言葉にしなくても、十分与えてるよ。ほんとだよ。調子悪いな、うん。調子悪いな、俺らの。い<笑>やいや、いや、じゃ あ, あ、こんな年齢、ね、離れてるゲストダメだよ。だよい 俺, で 俺, で俺、俺、親みたいな気持ちになっちゃうもん。も調子悪いな すげえ い, い番組になっちゃうあれ今のところ面白いいのが個もないじゃん<笑>これ多分聞きながら涙してる方いますよ絶対、うん、めっちゃいいもう人として学ぶことが多かったですいや今日いや<笑>親はね言わないけど寿命俺の寿命変な話3年あげてもなんか大化みたいなものね、うん、5年あげてでも今のこの子のこの状況を救ってあげたって本気で思うから、うん、それぐらいつらかったと思うね親は。 そうなのかなそうでも逆に言うとつらい時はそうでしょ逆にそれで子供が嬉しそうにしてる時はもう同じかそれ以上もらってるから親は、うんうん、だからそのダンスのやっぱり通ってきて楽しそうにしてたっていうのはかなり響いたんだろうね親には。<笑>こんなに輝くんだったらそれを笑顔を見るだけでも、うん、月謝払ってあげたいって思ったからお父さん OK したんだと思うんだよね、うんうん 確かにね、月収高かったな、あれ絶対。絶対高かったあ、ね、れ。そんなのはね、どうでもよくなっちゃうんだよ。いやー、そっか。だから荻上さんが思う以上に親にちゃんと与えてると思いますよ、僕は。返してると思いますよ。返します。返します。ね、でもこれからもね、もうちょっとずつなんかしてあげれたらなって思う。頑張ろうって思います。素晴らしい。うん。 いやー、すごい。え、でも、なんか、原田さんとお話しして、すごい心が、なんか、ポジティブ本当に本当に慣れて。よかった。なんか、心から笑えてる気がして、今日すごい。よかった。よかった。なんか、こう、卒業してから、まあ、卒業する期間とかも、いろんな、こう、まあ、バタバタしてたりもしてて、いっぱい考えることとかあったので、なかなかゆっくり自分の気持ちを整理できる時間がなかったんですけど、今日、なんか、 久しぶりにこうやって自分のことと か, か思ってることとか人のお話を久しぶりにこんなにゆっくり話して聞いたのでなんか自分の心がすごいやわ和らぐ安らいだ感じがすごい自分でも分かるんですよ。うん、ああ本当ですか。そんなこと言われたの初めてだいや本当に思ったんですよ。まあ、今日いいいろんなお話もしててただいて なんか、ポジティブになれそうだなって思ったし、その、それこそテイラー・スイドさんのお話とかも聞いて、うん、あ、こういう人生の見方とか、こういう視点で見てみるのもありなんだなとか、あ, あ、そうです、そうです。いろんなことを本当に感じたので、すごい人だなって。<笑><笑>いや、確かにゲームの方なんですけど、それ以前に人として素敵だからこそここまで成功した方なんだなっていうのが、すごい、やっぱりその原田さんの、 この成功の理由っていうものがすごい分かって、人としての。なるほど。だから、あ、こう何かで成功する方って、こういう人だからなんだなっていうのがすごい分かりました。うん、ああ、なるほど。ただただ脱線してるだけなんですけどね、うん、俺の場合はね。<笑> においてて大切にしいいるものとかが知りたいですなんかいろんな言葉をもらったんですけど、うん、その原田さんが人生において一本これは絶対にこう曲げずにぶれずに大事にしてますっていうのをちょっと聞いいいててみたいなって思いましたあのー、表向きにはですね、はい、大切にしてることっていうのはなんか自分のことをちゃんと好きになりましょうみたいなことをよく外で言うんですよ、うん けど、うん、普段はあんまりそこら意識してなくて、うんうん、僕はね、本当ね、自分で、なんで俺来てんのかなぐらいのレベルで、ちゃんと、えー、考えたときに、うん、あ、俺これだと思ったのは、うん、やっぱ好奇心はすごい大切にしてるというか、ねうん、興味持ったときに、一回、一回本当脱線してでもいいから行くっていうのは、すごい大切にしてます、うんうん、あなるほどあの。本当はやりたいことっていうのがずっと頭もたげるんですけど、 脱線しててもいいいかなっていう本線からずれてもいいからこっちっていうで時間の無駄かもしれないっていうことをよく時間の無駄とか効率って話をいろんなとこから聞くんですけどもそうです、ね、僕はそうではないかなと思っててんそんなこと言ったら別に、うん、そう効率いいっていうのは何に対してっ、うん、それって自分の基準でしかないん で, 確かにで僕は自分の中のルールを曲げてでも好奇心に負けるそうなことがあればそっちに行くっていうことを結構やるので。えー えー、好奇心は大切にしてますからねなるほど、えー、そんなことやってる暇があったらって言われるんだけどい や, そういやでもちょっとそんなことやってる暇を作りたいぐらいこっちに行っていうのがで結局行き止まりだったりそのどうでもいいことを調べてみたら大したことなかったりとか、うんうんうんうん、で僕は本当に割と脱線すするんですよ、えー、本当にでその結果新しい趣味が生まれたりしたこともあったし、はい、本当に無駄だったことも多いので。うんうん 今思えばなんであのことやってもう多いけど、でも20個あると1個すごいのが残ったりするんで。うん、ああとりあえず好奇心でいろんなことをやってみて、いやいやいやの中で1個すごいものが残るかもしれないからい極端な話、こういう時に語れることっていうのがいくつか実、実はあの、全然今日は特に言ってないですけど、うん、趣味の領域でも結構語らせるとじゃないですけど、僕自分でも言いたくなるぐらい面白い体験とかやっぱしちゃって、 うんうんうん、みたたみいないな私そうそうそう逆にそれができないタイプだったのでーはーはーもう一個のことに没頭したら他のことをやってる暇がないと思っちゃってたタイプだったので、はいはいはいはい、ワクワクじゃしょうがないってことがあったら「うん、お前これやるって言ってたじゃん」って言われてでも怒られてでも「うんうん、ごめん今ちょっとこっち」っていう時間が、うんうん、それが1時間なのか1年なのか2年なのかわからないけども。うんうん あ、せするのは僕はありだなと思ってるんで、好奇心を大切にしようっていうのは大切にしてることはそこですね。ね、う、あ、ん、やっぱ人としてすごいですね。そう、うん、あれ、調子悪いな、俺。いや調子悪いな。さあ、<笑>人生の大先輩っていう感じ。そうなんですね。いや、うん、ありがとうございま す,、はい、す。素敵なお話をたくさん。 タレントさんというくくりの方とは初めてですもんね。あそうですよ。この番組は。こういう方です、えー。クリエイターとか、はい、プロゲーマーとか、はい、あのコスプレと か, とか、うんうんまあ、近しいジャンルの方とかあのさん、そうそうそ う, そう。一、えーえーえー、回もあの本当に雑ザ・ザエンターテインメントのタレントさんというジャンルから一人呼びませんかそうそうそうというおぎかさんなんです。 本人にメリットないじゃんって言ってたんだよね、ずっとね。いやいやいや、<笑>はい、なん。でですかいやでもこ、この笑いながらさ呼んでください、また。いやでも、この番組の振れ幅やばくないそゲーム、プレイステーション生みの親からさ、そのゲームクリエイターからさ、その、ムーンの編集長来ての、おゆうかさんですさ、ね、サ<笑>、ね、井さん挟んさ<笑>もう、何なんだ、この番組。どこに向かおうとしてるのかっていう。<笑>ええー。でも、僕の調子がこんなに狂ったんだろう。 今回初めてですね。調子狂ったんですかある意味調子が狂いましたね。<笑> い, たねいやー、最高でした、もう。なんだろうなお。お父さんになっちゃったな、今日は。な ん, かなんか、話しやすかって、すごい親しみやすくて、話しやすく。はい、そうぶっちゃけ、絶対、俺、あんまり今日、自分の、 こう滑舌も含めてあんまりうまくトークが回らないぞぐらいに思ってたんだけど親視点になっちゃったのかな不思議とすごく自然に話せるんですよ<笑>いやいやすごい楽しかったです、うん、本当にうんに、うん、いろんな人に会うべきだね本当にいやも私もいろんな方と会って話してみるべきだなと思いましたすごい、ね、本当そう思いました僕ももう今日は 視野が広がりました。いやー、うん、私も。ね、さあ、重要ですよ、自分のこ。自分はこのジャンルだって思い込まないで。外側にちょっとちゃんそうそう。外側に行く勇気が必要です。うんはい、すに確かに今日なんかもうそろそろ。えっ、ー、と、特典も終わったし、はい。行きたいことに聞いたし。うん、締めようかなと思ってるので。そうですね。なんか締めに使えるいい話をいっぱいいろんな途中でしたような気もしますけど。<笑>はい。 んかあさん締めてください。おっちょっとね、ほら、これ、オンエア日 が, が、ね、2回目が、2回目がクリスマス。クリスマスか。だからせっかくなんでね、はい、ちょっと、持ってきたものがあるそうね。ちょっとつないでてください。さん 何, 何ですか クリスマスクリスマ ス, クリスマスは何家族と一緒に過ごすそう、だから家族できてからはクリスマスってこんな楽しいんだって感じで。何しますいつも。いやー、もう子供と、あの、子供がまだサンタクロースを信じてますから。あ、まださ、あ、そうか。お子供、お子さんはサンタさん、ちゃんと来ますよね。夜中にふ、ご夫婦で仕込みが大変なんですよ。割と。<笑>サンタクロースが来た形跡を作るっていう。 ことだけでもう、二日ぐらい使います。どうするんですか娘さんが。パパがこんなこと言ってた。まだ、まだ、あの、彼女たちは YouTube 検索 ま, でまださすがにできない、できない。おっと、なんか少なくなった。そうそうそうそう お, っおっ来ましたよお空調がね。風ですか気気空調がすごいそう。あ、そっちの曲。あ、空調がね。あ、危険、危険。大丈夫、大丈夫、大丈夫。 ちょっとカメリリークススマせっかかくです、ね、ら、お皆さんメリークリスマス <音楽>え、かわいいいどこよりも早いクリスマスマケーキしかもかわいすぎる、これ。 ねなかなか可愛いですよね。<笑>もうなんか こ, ここの部分だけの冬を感じてます。<笑>私冬大好きなんですよクリスマスとか一、ね、番好きなんです。可愛いいありがとうございます。<笑>や嬉しいいやもうクリスマスだ今日クリスマスですよナベさん。クリスマス。卒、は、業、い、から10日で、えー、来ていただいたんで。 はい。ありがとうございました、はい、今日、本当に。今日のゲストは、はい。野ゆかさんでした。森野ゆかさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。したした<笑>今日はまた違った感じで楽しかった。<笑>